あいえー、忍者忍者なんで、ね、皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月29日。今度こそ本当にチームレベルが67になりました。これで青リンゴ色が使えるようになりました。次のレベル68では、ベビーピンク色が追加されます。というわけで、早速チームユニフォームを青リンゴ色にしてみましょう。 これが青りんご色です。どんな感じでしょうかそれでは、チームレベル68に向けて、明日からもチームクエスト頑張るぞ。えい、えい、ムン。